はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、またまた来ました。無性に甘いものが食べたい周期ね。ミシェドさんの限定新商品で、抹茶とかを使ったね、和風のドーナツが出てるっていうのを発見したので、今回はね、大量にミスタードーナツさんのドーナツをね、いろんな種類買ってまいりました。 はい。ということで、えー、ただいまね、商品の方、すべて出揃いました。緑づくし。<笑>甘いもんだけじゃかなりきついので、ココイチさんのね、えー、カレーも用意しております。それでは、いただきます。ます手、ベトベトするんで、<笑>いつも通りね、これ、つけていきます。そしたら、最初に限定と。 これがポン・デ・ダブルうち抹茶ってやつっすねうんうまっポン・デ・リングって無敵じゃないですか<笑>もちもち感とか最高じゃんしかもねこれ、ま、抹茶の風味はするんだけど甘すぎないんで何個食べてもいけるうんうまっうーん 次この白い子ふわもち宇治抹茶きな粉ホイップってやつですねちょっとこれ名前長いからさマジカンペ見ながらじゃないと言えない<笑>うんまいけどあんま黒蜜<笑>多分ね生地とクリームに宇治抹茶入ってるんですけど黒蜜っぽい味の方が一番強いかもしれない 生地がね、ふわふわしてるこれこれもねふわもちって感じうん続いてこちらっすねふわもち抹茶の黒水でございます。クリームがない分さっきよりも甘さ控えめだしこのね上のチョコが宇治抹茶の代わりしっかりするんで 甘みと香りとほんのりとしたね後味の苦みが加わって結構ねバランスいいっすねこんだけさ甘いもの並んでると幸せなんですけど毎回思うのが食べきれるかなっていう<笑>その不安はねもう毎回思います<笑>続いてこれはなんだふわもち宇治抹茶のあずきもちみたいですねなんかお 中もねこんな感じほんのりと小豆とお餅っぽいのが入ってますねあうまーいうんうんうんうんうんあうまやっぱり小豆が入ってると和スイーツっていう感じが一気に増しますね 今までのはチョコとかクリームが強かったんで宇治抹茶の風味はするんだけど洋菓子って感じだったでもねこれは和菓子って感じ、うんうんうん、<笑>今のところだけど甘いものによるきつさは感じてないですまだまだ余裕。 中がボサボサするんで牛乳いただきますおー1リッターギリギリ<笑>今日はちょっとビールじゃないですけど乾杯ということで あとね、しっかりこぼした<笑>したっかりとこれこぼしました僕<笑>ちょっとね一旦しょっぱいもん挟みますこれエビグラタンパイかなあうまいうんうまっマジでこのエビグラタンパイ町のパン屋さんとかに引きを取らないぐらいうまいパイなんですよねうん そしたらまたね続いてこのパイ系いっちゃおうかなこちらが宇治抹茶チョコの小豆白玉パイでございますシンプルにうま<笑>またさこのパイ系の甘いやつドーナツとは違った良さあるよね、うん 中ただの砂漠だ飲み込めねえやうん、うん、今のパイねおそらく限定商品の中では一番ヘビー級だね<笑>すげえ重い1個だね じゃあ続いてこちらかなこれまあ限定じゃないと思うんですけど僕初めて見たんですよねシュガーコーティングされててこれね美味しそうだなと思って買ってきましたうんすごいな、ね、これ生地はふわっとはしてるけど噛んでるとね密度がすごいグッグュ ッ, ュッってなる<笑>大食いには向いてない そそ ろ, そろ、ね、あの甘いもの以外ドーナツ以外のしょっぱいもの食べたくなってたんでカレー開けちゃおう、うん、よいしょ本日のカレーはポークカレーにほうれん草とロースカツをトッピングさせていただきましたうまっうんやっぱりねこの甘いものの間にしょっぱいもんって最高にうまいっすね うんすごいやっぱ蜜とかすごい<笑>続いてオールドファッションのあの砂糖コーティングしてるやつ名前分かんねえやなんだっけ<笑>うんうまこのオールドファッション系とかこのシュガーレイズドとかとさ牛乳って最高にうまくないですか うん結構大食いの子とか、まあ、動画でもねミスタードーナツさんやってますけど40個とか食ってるじゃん俺絶対無理だわ<笑><笑>うん。だってあのぶっちゃけ僕は今ねもう結構 来てます甘いなって思ってきてるうん今日5辛頼んだんだけど甘い辛い甘い辛いってなっちゃうと普通よりもね結構辛く感じるやっぱこういう食べ方すると5辛で十分カレー。 うん、カレーの方は完食でございます続いてこちらとフレンチクルーラーですねみんな知ってるよねもう紹介しなくてもいいよねうん軽これ秒でなくなる<笑>うんうんうん、うんうん、シュガーレイズドと。 これ埋めるんだな砂糖コーティングの揚げパン感があるなんかねどっか懐かしいあっ重い おっぱい系のパイで、これね、何パイかわかりません。ソ<笑>ーセージと卵、うん。結構シンプルだ。めちゃめちゃ今のオアシスだわ、これ。<笑> はい。女<笑>神でございます、うん。麺すごいね。縮れもちもち系だね。フライ系にしてはめちゃめちゃもちもちしてんな。 パイモンで復活した。<笑>しただ続いてまたポンデと、これもね、名前が分かってないです。<笑>でもこんなポンデ初めて見たわ。シンプルでうまー。ポンデ部分はね、もう完全にプレイみたいな感じなんで、結構シンプルな収まりでうまい。 終盤にありがてーああしょっぱい甘いで無限ループだなこれ 麺もなんかブリブリもちもち系だししいたけもね結構だしの香りが効いてるから魚ん の, のラーメンとうどんの中間って感じあっちそしたらねこちらで最後でございます最後は、えー、ポン・デ・ウジ抹茶きなこホイップあずきっていうメニューでございますあれ ラストのメニューで優勝を見つけたかもうん。抹茶きなこ小豆にほいっぱい入って絶対まずいわけないじゃんこれ<笑>これ確実に優勝だな そしたら、こちらでドーナツ最後の一口でございますうんああうまかったごちそうさまでしたはいってことでただいまねミスタードーナツさんの限定商品とレギュラー商品をお店に行って気になったものをざっと買ってきまして全て完食いたしました ね、うじ抹茶シリーズ、全部ね、最高だった。<笑>甘い中にも、しっかりとね、宇治抹茶の、ほんのりとした苦味も加わっていて、抹茶感もある、美味しい限定商品でしたので、ぜひ皆さんもね、この気になったメニューがありましたら、買って食べてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。 それにしても、甘いものをね、こんだけ食べると、眠いね。いや、お昼にしよう。<笑>